来た来た来た来ただ の, の皆さんただいま戻ってまいりましたよさこいの試合でさあラストスパートですよ 盛, 盛り上がる準備できてますか元気はつりそうそんなもんじゃ終わらない盛り上がる準備できてますかイーイ最下位の試合新しい世界 君と共にあの景色。